こんにちはオランジュリーの美かです今日は発酵生地の作り方と余った発酵生地で作るプチパンを作っていきましょう材料の説明です純強力粉 200g 私はリス道路を使っていますインスタントドライイースト 1g お塩 4g こちらを透けっぱの丸い方を使ってよく混ぜていきますお水 130g を加えてよく混ぜていきましょう 粉けがなくなりましたら台に出していきます台に出しましたら手のひらを使って大きく押して戻す押して戻すをして生地をこねていきますだいたい1分か二分ぐらいこねてください生地を丸めて発酵させていきますボウルに入れてラップをかけましたら二十八度で六十分発酵させましょう 60分経ちましたパンチをしていきます台に打ち越して生地を出していきます生地の片方を引っ張って分 1Ⅲ 折ります反対側も同じようにしていきましょうこれで3つ折り1回目向きを変えてもう1回していきます生地をしっかり締めましたらボウルに入れて 28度で60分発酵させてください60分発酵させたら出来上がりです保存は冷蔵庫で4、5日で使い切っていきましょうでは発酵生地で作るプチパンの説明をしていきますキャンバス地を用意してくださいキャンバス地がない場合は天板にクッキングシートを敷いておきましょう余った発酵生地です 先ほどの生地に比べて緩くなってますね分割をしていきます1個だいたい 40g から 50g に分割していきましょう生地を丸めます手のひらの中でゆっくりと転がしてください生地を張らせるように転がします 生地が貼るように転がりましたらキャンパス地に移していきます同じように丸めていきますキャンパス地には少し離しておくようにしてください山を作って発酵させていきます35度で30分発酵させていきます30分経ちました 生地がかなり緩んでいます。クッキングシートに生地を移していきます。布トリーターを使って生地を移動していきましょう。打ち粉をします。クープナイフでクープを一本入れていきます。240度のオーブンで 10分焼いていきましょう。スチームも入れてください。はい、焼き上がりました。いい色に焼き上がりましたね。クープもしっかり開いています。余った発酵生地はプチパンの他にピザにしても美味しいですし、何個か小さく分割して冷凍しといてもいいです。 これから発酵生地を使ったメニューをどんどんご紹介していきますので是非作って待っていてくださいね。